皆さんこんにちは。星空写真家タタイイムラプスクリエイターの成沢之です今日はちょっと早いんですけども5月26日に起こる皆既月食の情報について皆さんにご紹介したいと思います。まだ1ヶ月先の話なんですけどもなんでこの時期にわざわざその話をするかというとこういう情報が出るのって1週間前とかなんですよね。 で私たち YouTuber がそういう情報をお届けするのも大体そのぐらいなんですよ。やっぱりこう、まあ、ニーズが高まってきた頃に動画を投稿すればそれだけね再生数が稼げる可能性があるからっていうことなんですけども1週間前にそういった情報を仕入れてもですねもう間に合わないっていう場合結構ありませんでしかも人によってその見るタイミングって違いますから前の日になって見ても何も準備できないよっていうかね そういうことが起こると思ったので、まあ、早々と出しちゃおうかなと。というのもですね、今回の皆既月食、3年ぶりになるんですが、ちょっと注意が必要なんですよ、油断してると本当に取れないので、え前もってその情報をお届けして、皆さんに準備をしていただければなと思います。それでは今日も行ってみましょう まずですねこのビクセンの天体カレンダーによると月食が起こる日には、えー、と5月の26日ですね。でこの日ですねスーパームーパムンななんんでですすよよ地球と月の距離が、まあ、最も近づく時なんですよねだからまあ月がいつもよりも大きく見えるっていう感じなんですけどそのタイミングで皆既月食え月と地球と太陽が一直線並ぶので。 地球の影に月が包まれるとだからスーパー皆既月食的な感じで言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、それが5月26日に起こりますこの日の月の出が18時39分月が欠け始めるのが皆既月食の始まりですねスタートの時間が18時44分なんですよ。つまり日がのぼ月がのぼったらその5分後には もううかけ始めるっていうことですねつまりめちゃめちゃ低いんですすんごい低いでそこからどんどんどんどん月がかけていって皆既月食になるのが8時9分大1時間半ぐらいかけてその皆既月食になっていくとでそこから皆既月食が終わるまでが20時28分なので大体20分ぐらい約20分ですね その会議食が楽しめるという結構長いですよね。でそこからまた普通の月にこう戻っていくんですけどもその部分食の終わりが21時52分ということですね。えー、これ全国で楽しめます。日本全国で楽しめる会議食になっています。で次にプラネタリウムソフトでステラリウムっていうプラネタリウムソフトを使ってその日のシミュレーションをしたいと思います。まあ、これ無料の ソフトなんでね皆さんもぜひ使っていただけたらと思うんですけどジャスト7時ぐらいの時間帯で見てみましょうかえそうすると、えー、こう月がもう登ってきてますねこの1マスが5度なんですね手を伸ばしてグーを作るとこのグーが10度ですで親指を立てると15度っていうふうに言われますで、えー、と月が登ってきてちょっと月をセンターに置きますねこれ私のの自宅の えー、埼玉県ですね。で、えー、シミュレーションしています。で、月が昇ると、もうこんな感じですよ。かなり低いところからスタートするんですね。で、このままかけていって、はい、どんどんかけていきますね。半分ぐらいかけたところで、まだ5度ですめちゃめちゃ低いですよ、5度って。で、ああ、だんだん暗くなってきましたね。はい、日が落ちたようです。 でちょっとここで一旦止めますね、はい、今10度にも満たない状態ですけどもう半分ぐらい半分以上かけちゃってるんですねでさらに進みますここでやっと握り拳1個分10度になりましたえビクセンの天体カレンダーに書いてあった皆既月食の始めが20時9分ですねはい20時9分ここで皆既月食になりますでこの時の時が 15度未満なんですねということはグーにして親指立ててこの高さしかないってことですめちゃめちゃ低いところで起こるんですよこれ知知ってるととらないとですごく大きな差がありましてでそうです方角いってなかった方角南東ですね南東の方角になりますで、えー、と皆さんは5月26日に向けて今からやるべきことっていうのは 地平線から見てこの高さのところが開けてる南東の場所を今からロケハンして探した方がいいってことですね手っ取り早いのはね海海行ったらいいですねもう東側の海でそれができない場合は標高の高いところからまあ、夜景が見えるところを探すといいと思いますでこれもちょっともう一回もうちょっと進めてみますね でロケのの時に便利なのが、まあ、アプリですよね皆既月食を調べる時に一番便利なのがビクセンの「ムーンブック」っていうアプリですねこのアプリですね通常はその月の位置とかあと左上のこの大きい月のマークを押すとこう月齢が調べられるアプリなんですけどもこの左下になんか月が欠けたようなマークがありますよねでこれを押すと皆既月食の情報月食の情報が出てきます で2021年5月26日、はい、これを調べるとはい出てきましたで こ, これで、えー、どこまで書けるのかっていうのを、まあ、調べられるわけですねでこのアプリ使えば月食の始まりの時刻とか最大食の時刻とかね、まあ、そういうのも全部入ってるんで、まあ、パソコンのソフト使わなくてもこのアプリ使えば十分なんですけどねへへへ でちなみにですねこの次の月食がですね2021年11月19日に部分月食っていうのがあるんですよこれ部分月食っていうのは皆既月食にならないその月が欠けるっていう、ね、イベントなんですけどこれね普通の部分月食と違うんですよこれシミュレーションしてみると確かに部分月食なんですけど水平線から上がってきた時にもうすでに欠けながら登ってくるんですねでですね これほぼほぼ回帰月食っていいぐらいなんですよこうやって見ると右下がね完全に隠れないみたいこの右下のところが完全に隠れないみたいですなので部分月食っていうふうに呼んでるんですけどほぼほぼこれ回帰月食みたいなもんですだから今回の5月26日がもしミスっても えー、11月19日に、まあ、リベンジができるっていうことですよねじゃあ何ミリで撮れますかっていうところからいきましょうかまたこのセラリウムパソコンを使いますでですね、えー、これ焦点距離今シミュレーションしてどのぐらいで映るかっていうのをですね比較することができます、えー、とまずはフルサイズからいきますねこの赤い枠が映、えー、る範囲だと思ってください、はい、でこれが200ミリの時の月 まあ小さい で,、ね、で 300mm500mm600mm まあテレコンとか使ってもねこのぐらいが結構限界な場合が多いですよねフルサイズはねでこっから先はまあ望遠鏡とかが必要になってくるんですよね 800mm という感じですじ次は APS-C のセンサーでいってみます APS-C センサーを持っている方は 200mm で月がこのぐらいの大きさですよと。 だから3 5ミリ換算で3 0 0リってことなのかな ?APS-C は。はい。300mm、5 0 0だいぶ APS-C は大きくなりますね。はい。6 0 0リ八8 0 0という感じでございます。で、最後にマイクロフォーサーズいきましょうか。えー、マイクロフォーサーズ2 0 0リです。だから3 5ミリ換算まあ、4 0 0ミリになります。で、 3 0 0リ、五5 0 0まあだからえもう3 5ミリから千ミ1 0 0 0ってことですねはい6 0 0リ、八8 0 0という感じになっていますやっぱりこういう望遠撮影になるとセンサーサイズが小さい方はやっぱ有利ですよねうん まあ最低でも 35mm 換算で 600mm はあった方がいいのかなっていう感じはしますけどまあカメラのレンズだけだと厳しいっていう方はテレコンバーションレンズを使うとかで 600mm とか 800mm とかまあそういう焦点距離が普通のカメラのレンズだとすごい高くなるじゃないですかだからそういう場合は天体望遠鏡っていう選択肢があります。 まあ、天体望遠鏡の方がレンズ枚数が少ないので特に今回みたいに低い位置の月を撮るとかっていう場合は、えー、圧倒的にカメラのレンズよりも天体望遠鏡の方が解像度が高いので、まあ、メリットはあります。はいまあ、ついでに、ね、そのまま天体写真の撮影とかもね始めてみるっていうのもいいんじゃないですかね。はい、というわけで焦点距離別でいろいろとご紹介させていただきました。次にに紹介したのがが設定ですすね、えー、月どどんどん欠けていきますから回帰現職に ななるるにに従っってて、えー、露出がかかってくるようになります最初に撮影した、えー、設定からどんどん暗くなっていくっていうことになるので、えー、ちょいちょいその露出を確認するっていうのは必要になってきますねでまあ皆既月食の写真からお見せしましょうかはいこの写真ですけどもこれ、X、フジフィルムの XT2 を使って撮影したものです焦点距離がこの時は8 0 0ミリの望遠鏡を使ってたので1 2 0 0リとってことですね 1200mm になりますで、撮影データが、天体望遠鏡がですね、これ F7.7 の望遠鏡です。まあ、大体 F8 ぐらいっていう風に考えていただいていいですね。で、えー、とシャッタースピードが1 2分の1で、感度3200です。結構上がりますよね。で、シャッタースピードなんですけども、なるべく速いシャッタースピードで切った方がいいっていう感じですかね。どのぐらいのシャッタースピードで切ればぶれないんですかっていう話なんですけども。 まあ、気にならないレベルになるのはだいたいこのぐらいが限界だと思いますシャッタースピード二分の1 /2 だからシャッタースピード二分の一以上のシャッター分の一よりも速いシャッタースピード切れるように心がけて設定をした方がいいと思います、まあ、これは F83200 で二分の一なのでもっと明るいレンズであれば例えば F4 のレンズを使っていれば感度1600まで落とせますし もしくはシャッタースピードをもう一段速くするっていうのもできますよね。はい、これが怪奇月食の時の設定になります。で、えー、とこれですね、えー、これかけていく途中、直前ですね、これ画像処理で強調はしてるんですけども、この光っている部分と、えー、とこの怪奇月食の部分の間にですね、ターコイズフルインジっていう、こういう青いですね、ラインが出るんですよ。 でこれ設定はです、ね、この時はです、ね、シャッタースピード4分の1でシャッター来てますね。さっきと同じ機材、800mm ぐらいの天体望遠鏡で F7.7 で ISO3200 っていう設定になってます。こなんです か, ね、かけていく時はこんな感じです。あの普通にそのかけてるんじゃなくてやっぱりなんかこう縁ですね。その影と光、月の光の当たってるところと当たってないところのこう。 間がが本当に影なわけですよこれが地球の影なんですね地球の影がこうちょっとお邪魔しますよみたいな感じで、えー、月の上をこう通っていくというかそういう感じなんですよね 600mm の望遠鏡に APS-C のセンサーつけてますから 900mm ぐらいですねだいぶさっきのとは撮影データが違いますよねここから ISO3200 の シャッタースピードの二分の一までまあ行っちゃうってことですよね。もうちょっと露出をかけたものがこういうふうになります。今度は光が当たっているところが白く飛んじゃってますけど、代わりに影になっている部分が赤く映りましたね。オーバーミン露出を取ることでこういうふうに映ります。これはさっきと同じ六百ミリの天体望遠鏡エフ六ですね。 で感東400で 1.6 秒、まあ、赤道儀でこれは推理をしているんですけど 1.6 秒をかけて露出をしていますでこっからは割とその赤い部分、えー、隠されてる地球の影の部分に露出合わせて取っていって大丈夫ですまあこういう感じでこれ画像処理してハイライトを落としてたと思いますけども、まあ、こういう感じ で, ですねどんどんどんどんどす黒い赤色に染まっていきますおすすめしたいのは 赤道着で追尾して撮影することなんですね、えー、とこの皆既月食のこの赤い色っていうんですか、ね、やっぱりね皆既月食中の月って暗いんですよすごいだからノイズが、ね、乗りやすすいんですよねやっぱりノイズレスに撮るには赤道儀で追尾をして、えー、と感度を低く設定して撮るというような設定が効果的ですそうすると、まあ、こういうふうにですねすごいツルツルな感じで撮ります これ撮影したカメラはソニーの NEX5 ですから結構昔の APS のカメラですねまあこれで感度400シャッタースピード5秒っていうデータで撮ってます、まあ、そうするとだいぶねノイズの出方が変わるんでね、まあ、赤道儀持ってる人はこういった撮影にチャレンジするっていうのがおすすめです今お見せしたのは月のドアップの写真ばかりですけども 今回低いいじゃないですか始まるのが地平線水平線の上から始まるので低い時にその月食が始まってる状態の月を撮影するチャンスがあるわけですよ。そうなった場合にやっぱり何かの被写体と絡めるっていうのがね今回は狙いやすいと思います。まあ、以前の月食で実際ありましたけど、まあ、スカイツリーと一緒に絡めるとかね まあ、そういうのとかも今回もできるでしょうしだからちゃんと調べないと分かんないですけどあのフリーさんの上に皆、えー、月食の月があるとかさそういうのも撮れるのかなとで月って広角レンズだと本当に、えー、何写ってるか分かんないです月食中の月だったとしても な, なんか赤いなっていうぐらいにしか見えないですだからおすすめとしては 焦点距離でいうと 35mm 簡単で5 0ミリぐらいからその月の模様って結構見え始めるんですよ風景と月で月の模様が結構見え始める感じなのでそのぐらいの5 0ミリ以上の焦点距離で撮ったりするといいんじゃないのかなっていうのが、まあ、今自分が持ってるイメージですね月がこう減っていく過程をインターバル合成して比較名合成して1枚の写真にするっていうのも手だと。 でまあ、最後に、えー、とタイムラプスにしたやつをお見せします。こんな感じですけども。これはあの赤道儀で追尾をしながら、えー、撮影をしています、まあ。たくさん撮りましたね、これね。900枚くらい撮ったのかな。はい。 ざっくりとした感じですけどこんな感じですかね、えー。で、とりあえず5月26日にそういうイベントがあるよというのは皆さんもぜひお見知りおきようという感じで何かご質問があれば、えー、私のコメント欄なりあとはライブ配信の時に、えー、リアルタイムで、ね、聞いていただいてもいいです。で、ま, あ、あのまた会計職前になったらこう動画アップすると思うんですけども その時きはまあ皆さんから頂 い, いたコメントとかねご質問とかを反映してもうちょっと分かりやすい内容に初心者向けにしようかなとは思っていますはいそれではえ今日はこんな感じで失礼したいと思いますまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけね